の皆様ですはいオドリンチはえっ、ー、と母体を持たない学生チーム学生おそこいチームということで元気いっぱいなあふれる姿を届けていただけると思いますそれではインタビューしていきたいと思いますまずはオドリンチの魅力についてぜひお 聞, かせお聞かせいただければと思いますはい私はオドリンチ代表の片野ですオドリンチのいいところは学年隔てなく仲がいいところです コーチを経て今年の一年生は二三年生ととっても仲が良くなっています。はいありがとうございます。続いて今年度演舞の見どころを教えていただきたいです。はい今年度演舞火気あセラの見どころはえっと異色外の大連鎖です異色外では色の変化にご注目ください。それでは踊っていただきますどうぞ。 会場にお集まりの皆様こんにちは 笑顔をお届けできるよう、踊り子一同、全力で踊らせていただきますので、お手拍子、お心拍子のほど、よろしくお願いします。今日という日がみんなにとって最高の思い出になりますように、 それぞれの夢に向かいがむしゃらに突き進んできた熱い夏が終わりの兆しを見せる中あなたは今どんな思いでいますかもしも苦しく悲しい思いでいるのなら泣いたっていいんだよなぜなら辛い今を乗り越えたその先にはきっと楽しい日々が待っているのだからその時になったらたくさん笑ってる姿 みんなの笑ってる姿が大好きだから。 Yes, he i 踊り子撤収。